水生動物学研究室主催の太田金也です。さて、この桃玉菜の実でグリーンパスタを作るシリーズの前回までのあらすじからいきたいと思います。この桃玉菜、我々の臨海研究所の敷地内に7本割っております。調べてみると、この木の葉っぱは熱帯魚水槽の水質調整剤として売られているのです。マジックリーフという名前を通販サイトなんかで見たこともある、見られたことがある方もおられるかと思います。そしてさらにこの実の種は アーモンドののような味味がししして美いいらしいのです。我々の研究所に植わっているこれらの桃玉菜の木毎年たくさんの実を落とすのですならばちょっと利用してやろうと考えてこの桃玉菜の実でグリーンパスタを作るシリーズを企画した次第です。 前回、前々回で試行錯誤のうちに硬い殻 か, からですね、種を取り出す方法を編み出しました。前回、前々回をお見逃しの方はですね、こちらにリンクを貼っておきますので、石斧やいろんな道具を使って実を取り出そうと試行錯誤している様子をご覧ください。 え今回はいきなり、えー、料理のレシピ動画のような感じになってまいります。まだまだ試行錯誤段階なので改良の余地はありますが、準備した材料をこちらで紹介しておきます。桃玉菜の種、100g ほど準備いたしました。種の集め方は前回の動画をご覧ください。乾燥桃玉菜の実があバケツ1杯ほどあれば 100g ほど準備できます。 であと、バジル、1パック買いました。今回は地元 の, ー地元のです、ねえー、スーパーで、えー、中前端、まあこちらでその、まあ、中前丹と呼ばれているです、ねまあ、バジルが、えー、売, 売られていたので、それを使います。スイートバジルみたいなものでももっと美味しくできるかと思います。あと、ニンニク1かけらですおと。お好みでですね、量は調整してください。 あと、パルメザンチーズ。粉になっているやつです。これが楽だったので、これにしましたけども、まあ、他にもまあいろんなチーズ使っていただいて結構だと思います。あと、バナメイエビ。えー、地元であの白エビ、パイシャーっとして売られているエビです。もうなくてもいいんですけども、赤い色が緑のパスタに映えますので、今回入れてみました。地元のおじちゃんがですね、 まあ、その通りで売っていたので買いました。たくさん入れれば豪華に見えますが、まあ、見た目10匹も入れれば良いかと思います。今回はカラーがすでに剥かれていたものを用いました。殻付きを自分で剥いてもいいです。 はいえー、では下ごしらえです、えー。まずは材料をですね、まあ、順次下ごしらえしていきます。まずはバジル、これはもう葉っぱだけ集めてですね、えー、葉っぱだけ使うので茎からどんどん取り外していきます。これも時間がかかる作業ですが、桃玉菜の殻をあるのに比べたらもうなんてことはありません。 だいたいいろんなグリーンパスタのレシピを見ると、ですね生のままバジルをミキサーでペースト状にしているのですが、まあ、ちょっと軽く塩茹でにしてみることにしました、これ、どうやら、でもこれ、農薬少なめでオーガニックみたいな感じがしていいんですけども、まあ、クモたちがあちこちに潜んでいそうなのと、まあ、実際、潜んでいたのと、あと、これ、緑色が保たれるらしいんですよね、これ、ちょっと塩茹でにすると。 なのでまあちょっと試してみましたでもおそらく生のままミキサーにかけるのがいいかと思いますもう次はいろいろやってみますけど今回はもうこうやっちゃったのでしょうがないんでもう管理してくださいあとまあにんにくは半分に切ってですね芯を取り除けば OK ですあとエビですねエビはさっとゆでて取っておきますさてこれらの材料を順次入れていきますまずは桃玉菜の種を入れます そ, こ そ, こそしてミキサーで細かくしていきますうもうこの時点でもう半端なくいい香りを放っています そしてえ次ににんにくとバジルパルメザンチーズを入れます一度にたくさん入れすぎるとうまく混ざらないので何度かに分けたほうがいいですあとはオリーブオイルを渡していきますこれはいペースト状になってきましたこれはこれで置いといてパスタを茹でます茹で上がったらですねパスタが熱いうちに速攻で混ぜます全体が緑になるまで混ぜますそしてお皿に盛り付けて完成です じゃあ、食べてみましょう。食べて、もう食べました。もう激うまです。まあ、とにかくグリーンパスタです。桃玉菜の種の香りが独特です。頑張った甲斐がありました。しかしまだまだ試行錯誤の余地がありますのでですね、いろいろ考えてい き,、ま、いきたいと思います。で、まあ、問題というか課題は、まあ、以下の2点ですね。まず、レシピの改良はもっといろいろうまくできるだろうと思います。今回は桃玉菜の 種の量が決まっていたので、もう桃玉菜 の, の種の量に合わせて、えー、レシピを作りました。ま、だただ、まだまだもうちょっとこう比率の検討なんかもできるかと 思, 思います。でもこれ、純粋に料理の腕前の問題なので、私よりも知識とセンスのある方が、この桃玉菜の種を使って上手にパスタを作れば改善していくかと思います。 次に材料の確保の問題もこれ。これはもう今後最も大きな課題になると思われます。そして上の問題とも関連してまいります。その先ほどのレシピはもう先ほど言いました通り桃玉菜の量の上限が決まっているので、もう他にそに試行錯誤の仕様がなかったのです。なのであのようなレシピになったのですけれども。 まあ、あとは、しかし、もっとたくさんあればですね、えー、条件の比較検討ができるようになるかと思います。そうすれば、よりおいしいグリーンパスタが作れるようになるのではないであろうかと思われるわけであります。えーまあ、しかしですね、前回、前々回の動画を見ていただいた通り、100g の種集めるのにも労力が。 半端ないんです。ポテンシャルは高い食材だと思うのですが、集めるのがあんまりにも大変なのです。といいますか、グリーンパスタ1皿食べるために、2、3ヶ月かけて準備して、丸1日かけて乾燥重量以上、1kg 以上になる身を割る必要があるんですよ。もうこれはですね、もう、 大変なわけですで。それで集められるのがあたった100グラムちょっとっていうことになるわけです。でそうなると集められる桃玉、ね、菜 の, 種, の種にも 数, の限り数に限りが出てまいります。もうそれはレシピの試行錯誤をするにも限界があるってものなの で, すなの で, です、ねまあ、今後、もうちょっとそのグリーンパスタ以外にもいろいろ試したいレシピもあるの で, です、ね、もうちょっと効率よく集められる方法を考えていきたいと思います。 まあ、ということでですね。はい、これですね。ちょっと、はい、はい、はい、は い, い, い、じゃーんい。準備しましたい。もう檻のように準備しました。い 準備しました、はい。軽く処理した乾燥桃玉菜のみ下処理をしてあります。おそらくレシピ改良のためにですね、まあ、たくさん、まあ、準備しました。そしていろいろ試行錯誤しまして、新たな方法もです、ね、編み出しました。なので、ちょっとまた次回は新たに改良された皮むきの方法も紹介できるかと思います。あと 前年に収穫したけども処理しきれていない桃玉菜もまだまだ残っています。これらとですね、まあ、比較も可能なのでですね、いろいろとレシピの幅が広がっていくかと思いますのでご期待ください。まあまあまあ、でですね、さすがにこれだけの桃玉菜の種を、まあ、処理しようとするとですね、まあ、このシリーズのこの桃玉菜動画の次の投稿まではかなり時間がかかると思います。まあ、なので これチャンネル登録されてない方、これ、必ず見逃してしまうかもしれませんので、今、ちょっとバシッとですねあの登録ボタンを押していただいて、次の動画をお待ちください。それではまた